今回はです、ね、ニトリとセリアでキンキンに冷えたビールが持ち運べる、えー、ニトセリカンフーラーシステムをご紹介したいと思います夏といえばビールとかあとジュースとかの冷たい飲み物ですねもう夏の定番はですねもうニトリのこの冷たさ長持ちカンフルダー500が1番ですじゃあこちらの商品まず ご紹介したいと思います、えー。理由はですね、この500を勧めする理由が 350ml の缶缶と、えー、こちらのですね、ロボスの、えー、倍速氷結氷点下パックこちらを組み合わせるとですね、冷たさがさらにブーストできます。長い間冷たく平均の飲みが飲みますね。 このニトリの缶、ね、クーラーと食器バンド 9cm 主になんかシャアカップラー の, あのバンドで包んだりするやつですねそれと、えー、シリコンマグキャップちょっとですねあの加工を加えてます周りをちょっと挟んで切るだけなんですけどねちょっと小さくしてあげてこちらの缶クーラーシステムと組み合わせます、はいえー、まずですね、えー そのあとロボスの倍速氷結氷点下パックを入れてでこちらのハサミでちょっとカットしたシリコンマグキャップとニトリのカンクラーシステムを上に重ねると 食器バンドを使うわけです、ね、いろいろ検証したんですけどやっぱり食器バンド何センチかありますこの 9cm が一番ぴったりですねこの僕が考案したあのニトセルカークラーシステムなんですけどどうしてもやっぱりゴムで留めている上のところにですね少しあの湿気が溜まりますんで、えー、ザックなんかにね入れたりする時はこちらを上の方向にして リュックの中に入れていただくといいですね。これで山畳でも冷たいのになれます、はいえー。登山とかですね。アウトドアライフこのポータブルで持ち運べるカンフラーシステム、ぜひ夏のアウトドア。まあ、残暑のアウトドアお役立ていただければなと思います。えー、お役に立しましたらチャンネル登録お願いします。